はははいいいおはようございます夏からでござざまますすすでで本日はですね久しぶりに自作のねラーメンを作っちゃいました。というのも、まあ、僕のね動画とかでも何回か食べているゴールデンタイガーさん の, の TKM っていうメニューがあるんですけどいろんなお店さんがねそちらの TKM をリスペクトしてオマージュしたメニューがいろんなお店でね売られているんですけれどもたまたまねこう SNS を見てたら以前からお世話になっている村岡屋さん こちらのお店でねティーームぶっかけバージョンという夏にぴったりのねティーームを見つけてしまってもう我慢できないですから自分で作っちゃおうと<笑>食べたことがないので完全な想像にはなってしまったんですが自分なりには いい感じに完成いたしましたのでぜひねちょっと動画の方でお楽しみいただければと思いますで今回のね調理工程うちのちびちゃんのとかがねリビングにいる状態で作ってあるのでもうね途中の説明とかなしで急に作っておりますなんであの皆さんびっくりしないようにお願いいたしますということで早速調理編の方に移りますまずお水を 2.5 トとよいしょ、はい、ここに 鰹節と、よいしょ、ざっと、量は適当に、煮干しを、少々、煮干し少々、少々、へい<笑>で、これで火をかけて、だいたいね、えー、お湯がポコポコいってくるまで、 まあ低めの温度で大体ね90度ぐらい目安で1時間ぐらい煮ていきます返しはっとまずお醤油はいは い, いよっでお醤油が二が250のみりん先が半分の125ずつ入れていきます今回はねあのおうどんとかのぶっかけうどんとかそういったものをイメージしてるんで和風っぽくなるようにこのね干し椎茸こちらも ちょこちょこっと入れていきますでここにうまみ調味料しょで、こちらも加熱とお醤油がね煮立ったらこちらは終わりですねあんまり手間はかけませんけどはお醤油の方は今アルコールが飛びましたんでこのぐらいでだいぶこっちは煮立ってきたんですけどアクが出てきたんでねしっかり取ってあげてください で醤油が終わったんで香味油作りますで今回はね冷やしで作るので銅製の油で香味油を作ると固まってしまうので今回はこのしらしめ油を使っていきます今回香味油にする具材がこのね大葉ちゃんでございますあこれぶっちゃけ合うかわからないです<笑> スープに鰹と煮干しを使っていて、ちょっとね、多分臭みが出るとは思うので、このシソ油を使って、その臭みを少しね、取ろうかなと。低温でゆっくりと揚げていきます。はい、そしたらこの香味油、よし、もう香りが移ってきたので、こしてね、冷やしていきます。香味油はこんな感じでございます。ほんのり緑がかって、なんかオリーブオイルみたいな、そんな感じになっております。 はい。ということで、今ね、スープを炊き出して1時間ほど経ちましたんで、これをね、一旦こしていきます。煮干しの風味ってね、あったかいと風味がすぐ飛んじゃうんで、これをね、水にさらして熱を取っていきます。よいしょ。ってことで、今ね、こちらのスープと醤油の返しに、香味油と完成いたしました。 ただね今ね、醤油を味見したところちょっとね、まあ、まだ角があるというかなんでもう椎茸の香りが移ってるんでもうこの椎茸は捨てちゃいますでここにこの昆布と昆布入れてとはいこれでね下準備は完成でございます3種ともキンキンに冷やして明日こちらの3種と麺を合わせてねぶっかけ t k m 風の<笑>一杯を作っていきます それではまた明日はいってことで1日が経ちました早速ね作っていこうと思うんですけどまずはねトッピングの準備をしちゃいたいと思いますまあ、トッピングって言ってもこのネギを切るだけなんですけど<笑>でまた味変としてねレモンも切っていきますそいで 昨日作ったスープと醤油の返しですねまあ、ちょっと順序が違うんですけど今回はもう先にこれ醤油入れちゃいますこっちにっはいってことでトッピング等はねすべて終わったので麺を入れていこうと思います今回使う麺はですねこちらでございますこのスーパーとかでもねよく売ってる麺ですねこれねうまいんですよ で、えっと、こちらの麺はね、茹で時間が4分なので、まあ、表記通り作っていきます。1袋、2袋、3袋、4袋と。<笑>よいしょ。1袋あたり 520g 入っているので、えー、茹で前で 2080g、今回は使っております。ほい。OK でございまーす。 麺あげるよー。麺あげるよー。あつやつ、ペッ重思った、はい。よいしょ。今日も氷水と流水でね、しっかりと締めていきます。こうやって麺をこすり合わせて、ぬめりをね、しっかり取ってあげると、よりね、麺の旨味がこうギュッと凝縮するような感じですね。はいっと、オッケー。はいはい、はいっと。 今回はね、こちらの器を使っていきますまずはここにね締めた麺を全部入れて量多くね<笑>めっちゃ多いなで先ほどこれ作ったねスープをギュッとこれ全部かけてちょうどよさそうだないい感じだねでまずここにね買ってきた味玉をボコボコっとでネギを全部かけまして かつおンをざっとで最後これ真ん中開けましてこれもちろん TKM なんで卵をねこのまんまいきましょうこれういういはいっと ということでどうでしょうかぶっかけ TKM こんな感じで完成いたしました。まあ、香味油はね、味変用として、後ほどね、かけて食べていきたいと思います。それでは早速ね、向こうの部屋に移っていきましょう。はい、ということで完成しました。夏らしくていいね、こういうメニュー。めちゃめちゃうまそうでございます。じゃあちょっとね、伸びちゃうといけないので、早速いただいていこうと思います。<笑>いただきます。 まず普通に麺だけでいこうかかスープどうだろうあうんいいねだし効いてる鰹がね効いてるんですけどね後味にね煮干しのこのえぐみがくるのでねいいなんかいい<笑>よいしょそしたら麺を う, ーんうんまうまうわうまこれ バリしてるちょっと味玉とうん早速ね TKM 卵かけ麺なんでちょっと卵溶きましょう卵。 うまそうちょっとこれスープと一緒にねまあうまっ 僕も村岡屋さんでこのメニューを食べたわけじゃないので本家を知らないんですけどうまいよめっちゃうまい<笑>卵で薄まるんでもうちょっとね気持ち濃いめに作ってもよかったなとは思いますけどうまい じゃあちょっとこの作った香味油かけてみましょうか。せっかくだし。うん。うん。あ、これはこれでありだな。うんうん。 なんか一気にラーメンっぽくなっちゃった<笑>うん清涼感があって最初はねすごいシンプルなんですけどやっぱね香味油入れると味の奥行きっていうのかなが出るんでよりラーメンっぽさが出ますね これおにぎりも買ってきたんで、おにぎりも食べよう。うん。あうまっ。うん。お出汁入れるんで、うまい合う。うん。ちょっと香味油もうちょっと入れましょう。 せないとねちょっとね味変にこれわさびをこのわさびはねあの本家ゴールデンタイガーさんの TKM にもねあるトッピングなんでこれ絶対うまいと思う。 うんああいいいいいいいい爽やかうわ合うなレモンの味変も使いましょうかあー香りいいね爽やかこっちも。 うん、レモンも合うけど、今回作ったその香味油、ヒソ油が、ちょっとね、香ばしさが強いから、それにね、かき消されてる感じ。レモンはね、いなくなっちゃう。<笑>ただね、そのレモンの風味、味っていうのはなくなっちゃってるんですけど、後味のね、この味の抜け感っていうのかな、それは入れる前よりも、やっぱ爽やかになってるんで、多少ね、このレモンの風味は生きてるんだと思います。 うんそしたら行っちゃいましょうかこの子ねもうなくなっちゃうからうん。 ね、もうちょっとなんで食べちゃいましょうかねちょっとレモンレモン追加でうんちょっと酸っぱいちょっと酸っぱい そしたらこれが最後の一口でございます<笑>うんああうまかったごちそうさまでしたはいってことで本日も無事完食いたしましたいやこれねめちゃめちゃうまい 想像でね、作った割にはもう100点満点とか、もう大成功でございました。まあもともとね、TKM 自体がシンプルなメニューにはなるんですけれども、シンプルだからこそこうアレンジもしやすいですし、手の加え方でもうガラッとね、印象が変わるので、改めてね、奥深いメニューだなと思いました。ぜひ皆さんね、気になった方はお店にね、食べに行ってみてください。絶対感動すると思います。うまいから。<笑>